「ポケットの中にはビスケットが一つ」「ポケットを叩くとビスケットは二つ」「もう一つ叩くとビスケットは三つ」 ケットは増えるそんな不思議なポケットが欲しい。そんな不思議なポケットが欲しい。 「ビスケットは3つ」「たたいてみるたびビスケットはふえる」「そんなふしぎなポケットがほしい」「そんなふしぎなポケットがほしい」